はい、どうも皆さん、こんにちは。のいちです。いやー、ちょっと誘惑編の情報やばかったっすね。これちょっとマジでやばかった。うん、ということで、まあ、本日はですね、そんな誘惑編の情報を全部ね、まとめてきたんですけども、ま、ほんに盛りだくさんとなっておりますので、皆さん全集中でね、最後までご覧くださいと。はい、ということでね、今のうちにチャンネル登録、高評価、ぜひぜひよろしくお願いします。ということで、早速やっていきましょう。はい、ということでね、まずね、あの、ちょっと関係ない話からね、させていただこうかな。 と思うんですけどもあの、これさっきね、鬼滅の刃の公式さんがちょっとツイートしておりまして、なんとやばかったっすね。こんな感じで、あの、鬼滅の刃第1期、熊戸炭治郎立志編なんですけども、10月4日から東京 MX で再放送しますよ、ということで、いや、めちゃめちゃやるやん。やるやん、ということで<笑>。再放送するみたいですね、アニメ1期。なので、まあ、本当に配信サイトに入ってない方とか、本当に、あの、そういう方は無料で楽しめるので、ぜひぜひ見返してみてください。はい、ということでね、 誘惑編なんですけどもまずね誘惑編の放送日出ておりましたね放送日はこんな感じとなっておりますはい、まあ、放送日ね12月の5日11時15分より放送開始ということでまあちょっとねビッ クリなのは12月ということですね。まあこれ間にまあ無限列車編入っちゃってるんで、まあ12月っていうのはまあまあ納得かなと思うんですけど、有角編もっと早いと思ってたよね。うん。有角編が10月からだと思っていたよねっていうことで、まあ本当にほぼね、まあ秋アニメの途中っていう感じだけど、まあもうほぼ冬アニメっていう感じですね。こんな中途半端な日から始めるっていうことなので、まあ僕はまあ普通に全16回やるんじゃないかなと個人的には思っております。だからまあうん、なんかもう。 本当に中途半端なスタートなんで、もうなんか他のアニメの概念にとらわれてない感じのスタートですね。これはすっごいね。<笑> すっごいね。うん。で、まぁ、あ、フジテレビが先行配信で、まあこの12月5日11時15分からっていうことなんですけども、まあ、東京 MX はね、やはりかと、やはりなっていう感じで、あの、1週間後ですね、ほぼ実質1週間後の12月11日の土曜日の11時30分より放送開始ということで、これ配信の方が結構早いので、まぁ、あ、ちょっと東京 MX で見る方は少なくなっちゃうんじゃないかな、なんて思うんですけども、まあ、そんな配信情報はこんな感じとなっております。12月6日の月曜日、 1時時時よよりりり配配配信信信ととということでで、まあ、無限列車編編はは0っったんですけども有格編の方は1時から配信となっておりますすのででここ注意ですねまあでもね、放送してからもうすぐに配信っていう感じなんで、まあ実質も次の日にはもう全然楽しめちゃうし、まあ夜遅くまで起きてればギリちょっと見れるかなっていう時間帯ですね。で、まあ配信サイトも盛りだくさんということで、これまたすごいですね。で、まあさっきも言ったんですけど、アベマ TV は実質も最新は無料で見れちゃうので、 本はい、これすごいっす。はい。でね、なんとめちゃめちゃ嬉しかった。僕もね、ちょっと予想していたんですけども、第1話、初回に関しては1時間放送が決定いたしましたということで、これやばくね。 初回1時間放送。めちゃめちゃ楽しみだね。本当に楽しみだね。っていうかもう1時間もこれ見てて持つのか体が大丈夫なのかっていう感じなんですけど、やっぱ最近ちょっと流行ってる初回1時間放送っていうのをちょっと起用してきました。まあ、初回1時間だからね、まあ、結構進むんじゃないかななんてね、思っております。 でね、ダキの声優が昨日の PV でなんと解禁されましたよねということで、まあこんな感じとなっております。上限の6、ダキの声優役は沢城みゆきさんとなりましたということで、まあちょっとね、僕の視聴者だったらね、結構喜ばしいことかなーなんて思うんですけども、僕はですね、以前に5ヶ月前ぐらいに出した動画でね、沢城みゆきさん予想してるんですよということで、ドンピシャで今回当たりましたということで、今回ね、これ声優予想当てたの2回目ですね。はい。無限列車編の時のの時赤座の声優 いう石田アさんも僕当てているので、もう2連発で当てちゃいましたよということで、もう本当にそれ嬉しいんですけど、もう当てたことよりも僕は沢城みゆきさんだったことが本当に嬉しくて、皆さん PV で聞いてほしいんですけど、もうほん。 本当に沢城みゆきさん合ってる。もうね、沢城みゆきさんの声だけで飯50杯はいけちゃうよねっていうぐらい、もう本当にもう円盤買うことも決定しました、今。<笑>いや、マジでありがとうございます、本当に。でね、発表された声優さんなんですけども、ダキだけでしたね。うん、まあ、PV に一応こんな感じで渦井天元の嫁3人がちらっと出ていたんですけども、ま、あこの3人の声優発表されるかと思いきや、まだ発表しないんかいということで、まあ、僕はちょっと一応予想はしているんですけども、 はいちょっとそれもね当たることをちょっと望んでおりますのでまあこちらのね声優さんはいつ発表するのかっていう感じなんですけどまた PV 公開するのかなちょっとその辺はね直前になったら発表すると思うのでちょっと楽しみですねはいでね続いて主題歌情報なんですけども主題歌はこんな感じとなりましたはいリサじゃなく エメということで、まあ、僕は全然嬉しいですよ。うん。まあ、リサは無限列車編でやるから、なんか遊楽編はエメだよねっていうことで、まあ、新しいね、アーティストさんを起用したっていう感じなんですけども、まあ、ちょっとね、ここは u f o テーブルさん制作会社のつながりで、Fate からね、ちょっと引用してきたかっていう感じなんですけども、僕もめちゃめちゃエメ好きなんで、もうこれ本当に泣きました。<笑>嬉しいわ、これ本当に。でね、まあ、オープニングテーマ残響参加、エンディングテーマ朝が来ると。 いいうここととでででやーーれちょっとねねオープニングテーマ、ね、PV けけるんですけどももうすでに頭に残ってるっていうか、もう好き。大好き。もうオープニング好きになった。今からもちょっと配信してくれ。<笑>今からもオープニングテーマ配信してくれ。もう曖いなんちゃらみたいな。もうめちゃめちゃ合ってる。最高だね。本当にオープニング。うん。もうこれもリピート確定ですね。早く MV 出せこの野郎っていう感じですね。いや本当にもう音楽情報を含めて楽しみなんですけども、最後にですね、 まあいろいろね、ちょっと PV 解禁されたんで、僕が個人的に気になった、えー、部分というか、それちょっと見せたいなと思うんですけど、こんな感じで、滝の作画。見てください、これ。これ、えぐいよー。<笑> <笑>ダキの作がめちゃめちゃ大好き。やばいね。やばいね。全人類大好きになるね。ダキのこと。うん。男ならもう全員好きになりそうなね。フォルムとなっていて。で、戦闘シーンがチラッと PV の方で出ていたんですけども、こんな感じで、もうね、戦闘シーン、コマ数が多すぎて、スクショできん。スクショできなかったんですけど、こんな感じでぼやけてるんだけど、これ戦闘シーンがほん 本当にもう、くそいいのね。うん、もう一瞬だけなんだけど、もうくっそいいの。うん、もう幽閣編に関しては、僕アニメ界に伝説巻き起こすんじゃないかなってちょっと個人的に思っていて、うん、まぁ、あ、ちょっとね、視聴者のコメントとかでもあったんですけど、音の呼吸の表現ってどうやるのとか、ダキも変わった戦い方する、えー、キャラクターなので、そういうところもね、えー、今回見物となっていますので、まぁ幽閣編はね、本当に楽しみなんで、そこは皆さんも本当に楽しみにしといてください。<笑>なんか小泉さん公文みたいになっちゃった。 同じじこと言ってんいいやそれぐらいもう PV 見た感じはもう期待通りとい、うかその50億倍はは上でした、はいということで、皆さんね、えー、いかがだったでしょうか皆さんのコメントなんかもお待ちしております。ということで、えー、この動画が良かったとい う, という方は高評価、えー、そしてね、ぜひぜひ、えー、チャンネル登録なんかもよろしくお願いします、えー。10月10日から無限列車編開始ということで、早速同時視聴生放送をやっていこうかななんて思いますし、まあ、新作エピソードということで、なんかいろいろね、動画とかもちょっと作りたいななんてね、 考えているので鬼滅の刃興味ある方はもう絶対ねチャンネル登録よろしくお願いしますということでまた次回のとこでお会いしましょうバイ